いい加減な作業の結果だったようです。どうも、政治いろいろの学部です。10月25日に発生した韓国 KT による大規模な通信障害は記憶に新しいところで、当チャンネルでも取り上げさせていただきました。で、韓国 KT による 大規模障害の蓋を開けてみると、いい加減な作業工程やずさんな管理システムが次々と明らかになりました。2021年10月29日付、朝鮮日報からの引用です。今月25日、韓国全土で85分間にわたり通信大手 KT の有線無線インターネットが普通となった事故は、 夜間作業として承認された重要設備の交換工事を日中に実施し最低限の安全規定も守らなかったために起きたことが判明した。KT の管理不行き届きと下請け業者の安易な業務方式が複合的に採用した呆れた人災だった格好だ。KT と共同で事故原因を調べている科学技術情報通信部と 韓国インターネット振興員 KISA は自律関係を確認し、KT に再発防止策と被害保障を求めることを決めた。科学技術情報通信部は29日に中間調査結果を発表する予定だ。調査団は KT、下請け業者がいずれも通信システムを扱う上で守るべき規定に違反していたことも確認した。 下請け業者は承認を受けた作業時間を勝手に変更したが、KT ・プサン社関係者は積極的に制止していなかった。また、全国的に影響を与えかねない重要設備の設置にもかかわらず、事故発生に備えた措置を取らなかった。KT 関係者は、設備の交代や維持、保守過程では特定の機器の問題が 通信網全体に広がることを防ぐため、データ送受信の迂回路を初めから設定するか、バックアップ設備を準備することを義務づけている。しかし、今回はそうした手順が全く取られなかったと指摘した。特に、今回の設備は、KT が初めて導入する設備だったにもかかわらず、事前テストをせず、非常時の作業マニュアルも準備していなかった。 通信業界関係者は、安易な対処が全国を麻痺させた。呆れたミスだと語った。とのことでいかがでしょうか。当初は不可抗力によるものと報じられ、なかなか詳細が明らかにされなかった KT の通信障害ですが、ここにきてとんでもない事実が明らかになったわけですね。そもそも KT は初期段階で 通信障害の原因について、大規模なリードス攻撃によるものと説明していたのですが、すぐに訂正し、ルーティングにおける何らかのミスと釈明。そして、今度は、現場の安易な作業ミスと、2点3点する説明の経緯を追うだけでも、KT の混乱ぶりが伺えます。もしかしたらいかにして責任転嫁しようとしていたのかもしれませんね。 通信技術の仕組みについてゼロから説明すると長くなってしまうので割愛しますが、要するにトラフィックと呼ばれる処理命令が大量に信号を振り分けるスイッチに集中してしまったため、システムが許容範囲を超え完全にダウンしてしまったのです。エリアによっては完全復旧までに約80分間もかかったわけですから、しゃにならないトラブルだったんですね。 ドコモの例もあるように、ネットの通信障害は決して特別なことではなく、むしろ定期的に起こり得るトラブルとして想定しておくべきことではあります。ただ問題なのはその原因です。KT の場合、人為的なミスによってトラブルが引き起こされたと発表されており、だからこそ国内でも問題視されているのです。通信障害の直接的なきっかけは、 トラフィックのルーティング設定にありました。交通に例えると、一箇所の道路にばかり車が流れ、集中すると渋滞しやすくなるから、いくつかの道路に分散させようね、ということです。通常、こうした大掛かりなシステム変更は、ネットワーク利用が比較的少ない深夜の時間帯に行われます。KT の場合も、実際、使用書では深夜帯に作業を行うように指定されていましたが、 現場の作業員はこの指示を完全に無視。作業時間をわざわざユーザーの多い午前中に移した上、使用書には盛り込まれていなかった主要プログラムの変更まで行っていました。いずれも作業が問題なく終了すればシステムは無事に変更され通信障害も起きずに済んだでしょう。しかしここでも不運が重なります。 ルーティング設定作業に当たったエンジニアがトラフィックの処理命令コマンドを一行飛ばして入力し、プログラムが完全におかしくなってしまったというわけです。つまりエンジニアのプログラミングミスが通信トラブルの決定的な原因だったのですね。直接的な原因は明らかになりましたが、根本的な要因は他のところにあると言わざるを得ません。 今回のシステム変更では万が一のトラブルに備えバックアップを用意することが義務付けられていましたがそうした措置も一切取られていないことが調査によって明らかになっていますそれに下請け業者が当初の使用書通り深夜の時間帯に作業を行っていれば仮に通信障害が起きてしまったとしても被害は最小限に抑えられたのではないでしょうか下請け業者としては 作業員の人件費がかさむ深夜帯よりも午前中に作業を回したかったのかもしれませんしシステム変更なんていつやっても同じだろうと思っていたのかもしれませんあるいは最初から使用書をまともに読んでいなかった可能性さえありますいずれにしても一歩間違えれば取り返しのつかない事態を招くという認識がなかったのでしょうここまで初歩的なミスは日本ではまず考えられません 何よりもまず監督省庁が黙っていないでしょうからね。今回の通信障害はただ単に生活がちょっと不便になったというレベルではありません。小中学校に給食を納入する業者は80分間にわたる通信トラブルにより入札が行えなくなり総額で約300万円の新規契約を逃したと語っています。ここまで来るともう人災ですよね。 韓国も認めているように、超連結社会においては、たった数分の通信障害が社会をダウンさせる可能性をはらんでいるのです。原因はとりあえず明らかになったものの、これで幕引きといけにはいきません。下請け業者があえて規定違反を犯した背景には一体何があるのでしょうか。現場スタッフの低賃金が慢性化しているのかもしれませんし、反対に 下請け業者の立場が強くなりすぎているのかもしれません。真相はどうであれ、根本的な問題にメスを入れない限り、同様のトラブルは何度でも繰り返されるでしょう。ユーザーの方も怒りに任せて保証を要求するのではなく、裏側にある原因について想像するべきなのですが、まあ、国民性を考えると難しいのかもしれませんね。